こんにちは、ゆりこたえがですみなさんチャオうきは見てる通り何か頼んだうーいーイから頼みましたイエーイそういっぱい私からするといっぱい頼みましたカレーお寿司あとはスターバックスの、えー、とリミテッドエディションのさくらシロフォンとゆーティーを頼みましたで今回はね あのコスプレしてるんですあのこの前撮影会でやってたのコスプレ一緒になりますちょっとだけにしますじゃじゃじゃんはい結構ご主人様お帰りなさいませってな感じ<笑>はいで今日 ちょっと食べながら最近のこととあとまあ15分ぐらいをしゃべりしたいなと思ってますュッはーいあもう寿司からいきたいと思うもう寿司大好きなのでよいしょで私の好きな寿司は中トロとサーモンですよいしょ たーでてかわいいはいで私はねこの1月と2月はねちょっとちょっと大変な時期だった正直1月と2月のは緊急事態宣言に発表されてからちょっとまたイベントがなくなったりとかなんかちょっと大変な時期なんか時間家で時間やっぱり増えましたんですねあんまり外も出ない感じなんですけど 配信で頑張ってます最近 Twitch というの、えー、サイトなんですけど外国のサイトなんですけど結構あの日本語とイタリア語で今 毎, 毎週3回4回ぐらい配信をしてますではとりあえずいただきます<笑>もう中トロから行きたい中トロから行きたいうわー見て全プだー 中トロ。あった<笑><笑>一番最初の失敗だ嘘<笑>あいや。 これで、食べる、うんうーんうーんおいしいおいしいなんか、ティッシュティッシュ手を払おいしいジャパニーズ寿司はすごいうまいですめちゃめちゃうまいです 時間の増えたからやっとアニメが見れたんですよやっとなんかずっと12月まで超忙 し, かっもう忙しくて全然見れなかったんですけど冬のアニメやっと見れたでけさはね日暮らしのな心に新しいの、えー、アニメリノベーションしましたんですねはい見ましたれしんかわ い, いー 超可愛い日暮らしの中からにはね私はね超大好きだったんですよでイタリアにも大人気でしたそう一番最初はねちょっとびっくりしたんですけどあ可愛いアニメンだなと思ったら全然違った<笑>あもう一回チュートロもう一回チュートロいきますあっあーうんうんうん う、mm、ん -hmm. 私15歳の時はコスプレしてたしで実はコスプレが持ってますそうまだしてないんですけどレイナちゃんのコスプレが持ってます私の一番好きなのは実はみおんちゃんなんですけどやっぱりコスプレするとレイナちゃんあそうあと見てるのは「ビ i s t 2とあとあ 呪術廻戦は1の話しかまだ見てないなんですけどすごい世界中に笑ってもう笑ってになってるからあもうそろそろね全部見ないとなって思ったでもあと「刺激の狂人図」なんですけど私のファンはねこの前の撮影会に言われちゃったのあのエンディングはエンディングっていうか何が起きたのすごい怒っちゃった<笑>すごい怒っちゃった 言って超悲しくなっちゃったからまだ見てないんですよちゃんといやーなんかもう<笑>中にもうってな感じあこれ新しいねこういう開け方するんだろうよいしょでは飲んでいきたいと思いますうん 美味しい甘いんだけどすごいカフェラテよりとかサプララテよりは全然そんなに甘くはないです。 シ、まあ、<笑>ャクリになっちゃったふうーおいしいではせっかくだからちょっとだけやっぱりカレーも食べてみたいと思いますやっぱこれココカレーですよねココカレーのえー、っとおいしい匂いおいしそうえー、っと甘いベジタブルカレー というのやつですじゃあいただきます甘いうんあ美味しいあここここここ一度はやっぱり美味しいですねカレーは、うん野菜の味はしてます でやっぱり辛口よりは私甘い口が好きうんうんうんおいしいおいしいうんで最後の最後になんか2017年はその文化に興味は持ってたんですけど 平幕はあんまり見てなくてバーチャル YouTuber に関してはなんか最近が見てますそうピコダちゃんとかかぐやるなちゃんとかさすがに絆愛とかあとマリンちゃんとかうんいっぱい見てます英語のやつとかホールライブとかも見てます だからバーーチャル、YouTuber、いいなっっっって思って思始まったんですねやっぱり私もオリジナルゆりこたえがデザインとかゆりこたえが二次元とか完全に違うキャラクターとかを作ってみたいなって思ってで配信するのためにも実はパソコンが必要んですね今 MacBook Air を使ってますがやっぱり仕 事, の時は仕事の時は MacBook Air がすごくいいなんですけどやっぱり ゲームとかそういう VR とかしたいんだったら大きいパソコンがないと難しいんですねでこの前私の友達が一緒におキャバラまで行ってちょっとチェックしてみたんだけど17万ぐらいすするんですよねいやーいた<笑>いたいたいたたかと思ってまあ実は私のコスプレを考えたらそんなにか ん, なんか高くはないけどやっぱり なんか思ったよりいい値段しますねと思ってでさすがにいろんなパーツとかね見つかりにくいんだってだからまあ配信で頑張って YouTube で頑張っていつかゲ場のパソコンが手に入れるように頑張りますはい彼もお腹いっぱいになっちゃった<笑>彼もお腹いっぱいになっちゃったからもうデザートに行きたいと思います最後の最後のこれ これ今しかない。さこらシャンツィフォン。あれ、今絶対間違っちゃった。さこらシャンツィフォン。シャンツィフォン。シャンプーロン。で、絶対呼び方は違うんですけど、私はそんな呼び方してます。よっしゃー。おー、可愛 い, いピンク。ピンクが一番好きな色。ピンクと紫かな。 よっしゃああとそうですねもしかして新曲も出るかもしれないですそう今作ってます何がいいこんなね2021年いい年になったらいいですねと思っていろいろプロジェクトも知ってる いただきますおーすごい柔らかそうあっ全部ピンクかわいいええー、え み, みんなみんなええええんええええいえええええええてええええええええ やっぱ美味しいいいしし桜の味しますねあこれいいですねねあこれでやっぱり桜はいいですなんか私もシャンプーとかあのトリートメントは全部桜のやつもしてるしあのソープとかも桜今の今のシーズンが売ってるものを全部買っちゃうんですよ<笑>あーこれいいねもうデザート的には完璧 う<笑><笑><笑> ん, んこれも食べられるということ食べないかも食べるあ美味しい 食べられるかどうかわかんないけど、食べちゃった。<笑>食べちゃった。うん、あけると一緒は美味しい。うんうんうんうん。美味しいですね。うん。あと。夏になると柚子がすごい好きです。 すごいユーズそれもユーズのものをユーズのパフュームとかが持ってますうんあとあユーズのメイク投資とかやっぱりユーズと桜が一番好き食べ物と、あのー、スキンケアとか私のアマゾンのリストとかにもユーズとか桜のものはすごく多いです<笑> では、いっぱい話したと思う ん, なんですけど、皆さん楽しかったですか多分今、一緒になんか食べてると雰囲気じゃなかったかな<笑>一緒に食べてお話しして楽しくていいんじゃないですか<笑>言い方はちょっと変なんですけどはい、ということで最近のゆり子タイはこんな感じです よかったらぜひ応援してください。あと、いいねをして、コメントして、よかったらシェアとかもよろしくお願いします。また今度の次の動画で見てね。お疲れ様でした。バイバイ。アルリベ d e r